先端からいいか。まあ、なんか言ってもいいんですけど、なんか言いましょう。<笑>あの、<笑>優先順位ね、あの、自分の優先順位、で、やってるのは目的じゃないですから。 自分がやられないっていいう、やられないところで何か技をやるなちゃいけない、やられるところでやったらやられちゃうんだから、やられちゃって死んじゃったら終わり、だから、いつも大人にしたときに感て、ねかん、感じるもんだ、相手はこういう感じてそして、完全に自分が自由、自由の競争ですから、自分が自由、で、えーと、完全にできなくなる、相手と自分の関係ね、自分は自由ですよ。 近く入りりまししたたよとそういういい感じでやりたいで、や姿勢が大事ですから優先順位のにして、自由にくこっね後ろからボカってやられちゃったら終わりなので、相手道はね、刃物に捨ててないけど、こうところ持ってるっていうふに考えてますからね、こういうところから抜かれて、持ってこうされないように、いつも掌握してる、彼は掌握してて、こうね、安全なところでやってる。 そういう、そういうことをね、考えてます。じゃあ、どうぞ。こういう持ってるところに行ったから、僕は捕まっちゃ足のほかにでも、の、うん、あの、フォーカスしてるから、優先順位を考えてるから、優先順位は自分がっすぐ。で、地に置くってのが優先順位でね、彼がなんか反撃した時は、よいしょって、こっち、こっちから抜いて、そうそうでこう。こう るあ彼の資格に入って自由、まっすぐ。 で、まっすぐで腰だけ返したら、いやっつによう向こうう風にって、ね、うこう持っていきたい。こう<ユー>こうこう やややっったととににおさししてるとしてるるる手離らら、やられれ今度はやられい、だだよか前前こここは持たれてるから一番動かないでほしい。オ だからここをきっちりして自分が動くの。ここを一 これだけ自由にするレッだから、うん、彼はどうぞ見自由であろうと自由でやろ う, と 自, 由やろうと自由だったらこれ外されちゃうんだけどね外されちゃうんだけど外される前にやるけど外さない待って、ジューって行ったら外されちゃうやらちゃうだから外されち<笑><笑> あそうですね<笑>じゃあちょっと足を使ってね。あ